ーわーおーおい よ, ー熱いよこれカメラ、OK 音 OK や OK、用意スタートはい熱いです自宅になりながらも大福を着ている監督ラボの監督ですちい<笑>声が響くので窓を閉めているのとエアコンもですね音が入るので切ってみます タウナ状態です。今回なんですけども、こちら、こちら何かと言います。え皆さん、こちらの動画、見ましたでしょうかはい、というわけでですね、目的があります。フィギュアを当てること。フィギュア、ゲット、 というわけでですね、悶々としていたわけでありますよ。今回2000円オフクーポンがですね、PayPay ペペフリマから出まして、監督欲しかった煉獄京次郎のフィギュア、そして炭治郎のフィギュア欲しいなというわけでですね、出品者さんにこの京次郎のフィギュアともう一個出してる炭治郎セットにして、この金額で売ってくれませんかというですね、交渉したところ、見事オッケー出ました。元々の金額が8400円なんですけども、クーポンを使用しまして6720円で購入させていただきました。というでですね、今回は フィギュアの回収、回収してどうするんだ。本当一時間くらい前にですね到着したので開封していきたいと思います。えー、開けていきたいと思います。ダンちゃん使いまーす。あー楽でいいわー。お では早速開けていきたいと思いますこれが欲しかったんですはいおお、はい、えちなみになんですけどももともとの出品のやつにですねこのクリアボトルが入ったのでさらにまた2つ増えましたちょっと見てみます前逸2つ目こちらおやった井之助ですこれは持ってないんで嬉しいですねしかもイノ之助は推しなんでこれもですね使っていきたいなと思います、えー、この一番くじなんですけども最後の一枚を引いた人にラストワン賞というものがですねありましてこの煉獄長寿 ビショの色が違うバージョわ、えー、でっけえ動画で見るよりもでっけえなこのラストワン賞って9時が確かに70とか80とかある中の最後の1個を取らなかったら手に入れられないもうまさにレア中のレアですね。それがかなりお安くゲットできて大満足ですね。そして、この方がでかいですよ。段ボールがでかすぎるんですよ。おいっぽい はいというわけでこちらかまど炭治郎の栄翔のフィギュアです。見てこの大きさ ちなみにこれがラストワン賞です。炭治郎、どんだけでかいの開けていきたいと思います。安くない買い物なんですけども、炭治郎、まず開けてみようか。これは本当はですね、ゲットする予定はなかったんですけども、いろいろですね、動画を見ていると、これは今、買い時だなっていうね、購入をしちゃいましたます。ただね、最近ちょっとフィギュアめちゃくちゃ買いまくってまして、部屋がフィギュアにまみれてきました。このフィギュア買ってるオタクの皆さんは、どうしてますお尻にしまってんですか飾りたい派なんで監督は、フィギュアを買いすぎて、フィギュアケースを買うお金がないんですよね。 これなんか2つに分かれているとかじゃなくてこう開けてカラーのこう開くみたいおお見てくださいめちゃくちゃでかいですどううああこれもダンちゃんですねはいおおでかはいこれも監督ね欲しい要素の人たんですけども浜戸炭治郎の名札っていうのかなこれああほんとだ木だ木でこれできてますそして 小笠の日輪刀もお出迎えします半次郎うおちょっと見てこれゆるまいこのスケール感はいこの足の筋肉服のシワとあとこのパーツねうわーんとしてもうこれ680円に当たったらやばいよね ではフラストマン連国さん開げていきたいと思います。最終的にです、ね、監督10回やったんですけどもそれでまあ6800円で今回この炭治郎と煉獄さんでだいたいもう7000円ぐらい使ってるのでまあ要するに20回ぐらい引いたってわけですよね。はい。 長次郎。はい。でけえ。なんかこの名札。これすごいなんかしなってんですパキって言われたらちょっと、まあ、厚さでしなってんのかな。うん、炭治郎は、ピシッとしてますもんね。こっち、連合強次郎の方なんですけども。そして、こちらが、長次郎の刀。ちっちゃいんだけど、ここにね、あっき滅殺ってね、これ見える見える。頑張るんだここ、ここに合わせてほしいんです。よした、ちたあ、ちょっと近すぎるか無理か。はい。あっき滅殺ってここに書いてんですよ。すっごっ、細かっ お, お おわ、うわ見てようわこれはこっちかなよーし煉獄教授の B 賞とラストワン。大きな違いは、B 賞はこれクリアパーツになってるんですけども、ラストワンは炎がちょっと着色されてるんですよ。かつ、このね、炎がバーってやって、ここら辺とかが B 賞と比べて、光がこの手の部分とかが赤くなってるんですよね。ちょっと見てこれ。これピント合わせてよ<笑>ちょっとピント合わせて。あ、来たああうわ かっこいい。このマントのカラーがいいよね。炎がまとわりついてきてる。うわーすーご。炎がめっちゃぶっといのね。もうこれ、鶏肉みたいになってるんですけど、この炎がね、やっぱね、この B 賞と比べて好きなんですよね。ピンと合わねえな、これ。あ、そうそうそうそうそうそうそうです。ほら、見てこれ。なんかめっちゃ美味しそうじゃないこの炎。炎の呼吸。 はい。これはね、常に飾っておきたい。そんなフィギュアですね。そして、煉獄さんと合わせると、うわぁ、迫力すげえわー。くじで当たんだよ、こういうの。いや、当たってないけどさ。いやー 熱いよ、これ。熱い戦いだわ、もうこれ。ちょっと現実の世界は熱いけど。はい、というわけで、こちら、開封させていただきました。もう大満足ですね。これはちょっとね、ちゃんと家に飾っておきたいなと思います。いや、すごい。今回はですね、秘密の刃、一番口、黎明に刃を持て、えこちらのですね、A 賞の玉の炭治郎フィギュアと、ラストワン、煉獄強治郎フィギュアを開封させていただきました。まあ、今回はですね、ペイペイフリまで買わせていただいたんですが、口で引きたいよな。はい、というわけでですね、監督ラボを、まあ 鬼滅の刃まあ大好きなんですけどもそれ以外にもですねガジェットだったり好きな映画だったりはですね徹底的にレビューをしておりますのでもし興味ある方チャンネル登録していただけますと嬉しいですえというわけでですねまた次の動画で会いましょうえ交渉した頃色的にラストワンの方が好きだったのでもうラストワン炭治郎まず開けて い, いよう開けてみよう京八郎のさこの名札なんかすごいしなってんだってこれすごいなんかしな鬼滅の刃一番くじ黎明のに 鬼滅の刃